おはようございます。猫ユ優奈です。今回はビートセーバーにおけるカメラ作りを何回も何回もやり直す方法について紹介したいと思います。こちらの動画は応用編になりますので、カメラ初めて設定するという方は別動画の方をご参照ください。で、えっと、前準備なのですが、えっと、リブを立ち上げて、えっと、もうランチコンポジターしている状態にしてください。 で仮想トラッカーは電源がオンの状態でバーチャルモーションキャプチャーを起動してという状況になります。これが前準備になります。そしたらシンクランチで実際のゲームを立ち上げておきましょう。今は画面一致してないんですが気にしなくて大丈夫です、えっと。早速カメラ作りをしていきたいと思います。 こっちのプレビューはにしなくて大丈夫です。バーチャルモーションキャプチャーのカメラを選択してフリーにして絵作りを行います。絵作りの方法については最初に説明した通り別動画で紹介していますので、まだ知らない方はそちらをご参照ください。カメラを適当に設定したら詳細設定を開いて、 トラッカーリブバーチャルをカメラを選択しエクスターナーカメラを出力します。ここまでは前回と同じような内容になります。そしてこの状態でファイルを出力したのでリブ側に読み込ませます。すでに作ってあるプロファイルを選択してエディット・キャリブレーション・ファイルフロム・ インポートしていきます。先ほど出力てたファイルを選択して、ファイルを開く。そうするとね、画面が完全に一致すると思います。なんかね、ちょっと見切れちゃってるな、こうじゃないなっていうことを思って、やり直す方法をちょっとやります。もうこの状態でぐっと動かしてしまいます。外側にしてみようって、こんな感じですね。 そしたらこの状態でさっきと同じ要領でもうエクスターナルカメラ出力してしまいます。書きしますかはい、でこのファイルね、なんか自動では読み込まれてくれないのでまたリブの方、インポートフロムファイルやってファイルを選択してオープンすると。はい 反映されましたねインポート完了というメッセージが出て、画面が切り替わることを確認することができます。こんな感じで慣れてしまうとですね、もうポンポンポンと、クリックするだけで、簡単に何回も試すことができるというのが分かっていただけると思います。 ファイルを作ったらファイルを読み込ませる、はい。というわけでですね、結構カメラ作り悩まれている方が多いという印象ですが一度分かってしまうといろんなカメラの絵作り簡単にすることができますのでぜひ参考にしてみてください。今回の動画は以上です。どううもありがとうございました。